嘘あれだけクサみんなこっちだよ引きずりおいあいたっ クソ悪魔 ここれはくわしいことはあとだ あ, あ, あの剣族の野郎このままじゃみんなまでごめんみんなサキさん私怖いけど 私霧の中にはあいくん それはあまりにも教授の言うとえでもサキローラボンどうなってやがれるわからないわおい みんなたくまく。ん さん先の犠牲ないですたくまくん、ね、今はここを無事に出しはいたくま あ、葵も。ダメ。バカ。これ。